皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月23日、運営チームから、バンマの大箱が届きました。調査がようやく終わったんですね。カルファスの大紋章でした。忘れないうちに、リーネさんのところで合成してもらいましょう。と、その前に、お着替えリポちゃんが来ていましたので、そちらもチェックしておきましょう。 今月は猫貴族のマントセットだそうです。これはなかなかの衣装じゃないでしょうか。すごくかっこいいです。帽子の猫耳っぷりとこの色の赤さがとても気に入りました。どうして30分だけなのよ ?DQ10 ショップのポイントも忘れずに回収しておきましょう。さて、リーネさんの合成は はい。これはすごく大変なアクセサリーですね。今のままのペースだと、1個完成させるのにも、1年くらいかかりそうです。緩和が来ることを信じて、気長にやるしかないですね。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。